ですよね？私たち普段から声優同士の声を聞き続けてるから、うん、あまりにも滑舌に慣れちゃってるんですよね。あの、地元の友達とかと喋るとちょっとびっくりします。もん。<笑>今その切り出し方にびっくりしてるけど<笑>あ、<笑>あそっかみたいな。ちょっと自分が。 さっき喋りすぎてんなって逆になる。ああ、それはあるかもしれないですね。ねはきはきうん、まあ、割とやっぱり。普段からね、そのしっかり喋るっていう意識付けもなされてるし。いや、まあ、そうだよ例えば。みんなその声大きい人多いからさ。ああ。 はうんうん、だから そ, のそっちのボリューム感にチューンアップしちゃうっていうかそうですね逆に逆に衰えさせてもにゃもにゃと喋った言葉を聞き取れるような耳になっていったらいいんじゃないですかね結構でもやっぱ聞き取りやすいわ<笑>難しいだだリエみえちゃんやっぱよりその声優王子といえどもハキハキしてるイメージあるよ、うん、いやそうなんですかねなんか リエリアクションでかいねって地元の子に言われたときすごいショックで<笑>もう育てすぎちゃったもうこれ<笑>職業病っっ職業本当にちょっと下がすま い, いえー、マジ、えー、み, た<笑>みたいな言っちゃってそうでもないよみたいな<笑><笑>そうでもないよ<笑>マジかあ私はどんどん